おまかえりらててて出出しし何をちょっと無理なんだけど。終了 さあ、始まりま し, 始ました。少量チャンネル。翔太です。よょうです。少量です。はーいでで。じゃん。やってくれたな。やっちゃった。もう。これを、うん、寝る前までに、うん、寝る前まで。寝るまで寝るまで。 今日は一緒に過ごそうかなと思ってますはい、ーい迷惑でーす<笑>もうこれもう全然外れないのね、うん、すごいねじゃあご飯の時もそうだしおトイレ、うん、お風呂お風呂入れるお風呂入るよこれマジかようんというわけで<笑><笑>やっていこうと思いまーす<笑>ひょにょ<笑> いやはいというわけでですね、うん、まずご飯をね、はい、作りたいとお願いしますや い, いやー、大丈夫かなまあね今日は、うん、大体たいいのものを買ってきたから、うん、それを別にいいとして、うん、ちょっと味噌汁作りたいなと思うんだけどはいはいはいああ早速もうちょっと俺の動きについていきてるでもさでもさでもさこれさもうちょっとさ下に向けない下に向け ああこれカメラのさ、あ、うん、これくらいどれくらいこれくらいカメラの位置変えるのもさ、めんどくせえうわぁよ<笑>し。そしたら、味噌汁作っていくぜ。お願いしまーす。ちょっとつまみ食いまでさせてほしい。ダメよ。ダメじゃないよ。何食べんのジャマンんこと。おいしそう。これどこで買ってきたのこれ吉祥寺で買ってきた。ええー。いいねー。 あとお酒ちょうだ、はい。飲んで飲んで。うん。ええ乾杯。うん。あ美味しい。じゃあ食べてて俺作るから。うん。ヒョニョ。動かないでよ。<笑>わざとさ言わない動きしないでよ。<笑>あーもうやめてよ。<笑>どう？う<笑>んー。 えそのままでも美味しい。温めた方が美味しいかったりします、ね。あ、温める。うん。はいはい。お米も食べる。お米もね。痛 い, い。うん。手が。ああ。行くよとか行かないよとか言ってよ。ああ。<笑> ペ, ペペペペペレペペペペペペペペペペペペペペペ。何これ。俺は考えたんです。少年足で知ってる少年足べ。知らない。 それにペ ッ, ペッペさんっていうねへーキャラクターがいる偶然じゃんうんその人の曲ねあそうなのああしまった間違った引<笑>かける前にもうぶちこんじゃまいっかうーん普通だないや普通よこっちのセリフよ終了でも他の人とかさ24時間とかやってるんだけどあーそう俺らは半日でいいんだばっけまあそうね半日じゃないか4分の1 仕事から帰ってきて、寝、うん、るまでだからね。そうそうそう。ねうん、この手帳はどうしたの、そもそも。買った。アマゾンで。何用で買ったの。何用いやらしい。何する気よ。うるさいな。これで、俺をどうしようっていう気だよ。<笑>どうもしないよ。ちょっと手いいですか、ちょっと。危ないからね、引っ張ってからね。ちょっと。<笑>油が離ああ手がやばい。油が離ああ うるさい少<笑> い, いよこれは片手でできるさそれはね<笑>めんどくさい<笑>いちいち一緒に来ないといけない時いつもだったらさなんかもう出してるこれ持ってってこれ持ってってとかさやれるのにさ<笑>あお醤油忘れたうーんうわめんどくさうん<笑>まあしょうがね持ってこよう お醤油ちょっと鶏肉からきてえー、ちょっと今じゃない今じゃない今もう食べたい 今, い今これ取ってからにして早くしてよ<笑>はいじゃあ醤油気をつけてあいいんじゃない食べようかうん、はい、いただきまいただきまーす気をつけては熱いからこれさうん右利きなの<笑><笑>頑張れあおいしい うまいな、すごい、このぶり油持ってそう。うん、美味しい。うーん。うん、う<笑>ん<笑>、うん。ああ、食べさせてあげるよ、そしたら、俺が。どれ食べたい。これでいい。人参が食べ。たい人参が食べた い, んんべたい。はい、ご飯なって。ご<笑>ご飯なって。はってきてよ。ゆ<笑>う、ゆくゆく。いい <笑>めんどくさい。終了。大丈夫そううん。いや、惜しかったね。うん。そのガシャ様でした。はい。次は、どうするお風呂は入る入る。うん。じゃあお風呂入るか。入る。これ、え、一緒に入るのさあ。はい。脱いで。いやん。大丈夫かなえ、待って、これどうやって脱ぐの壁になって。チャレンジしてみるから。おーおーおおお。待って、これ。<笑>おこれどうすれば確かに。<笑>ここどうすればいいの しょいやー<笑>無理か。無理だ。無理だよね。えぇ、ー。えぇ、ー、お風呂どうするのだってこれ通らないよ、ここ。通らないけど。ここ、ここをね、通らないのよ、服が。これが。脱げない。どうしよう。どうしよう。あもう、お風呂やめるか。やだーやだやだ。お風呂入りたい。だってさ、これ、手錠一回外さないといけないことになるね。え、じゃあこれ、このまま寝るってことそう。ええー、あ、わかった。 じゃあ、寝た後に俺風呂入る。<笑>だって寝るまでがゴールだから。<笑>ひょうにょう。じゃあゆっくりしよう。ゆっくりしようぜ。お風呂断念したー。<笑>ああ<ー笑><笑>。ん何よー。な<笑>、待って。今考えたらさ、あなたさ、右だったじゃん。うん。何の辛さがあったのよ、今まで。うん、俺、左でずっとやってたぞ。 え右でも動かせるじゃん俺左で頑張ってやってたのにさちょっとさこうやってたのをこうやって映すだけでさ「いやあなんで?<笑>」「おかしいじゃんこの手いらないでしょこっちにして」ん「なんで?」「よ」「おかしいじゃん」「なんでよ」「おかしいじゃん」「ちょっとこうしたらいいじゃんそっちで四つかるじゃん別に翔ちゃん翔ちゃんはいトイレに行きたいですトイレに行きたいで、はい、トイ レ, トイレ ちょっとおしっこなんだけどさいや、俺タチション派なのよね<笑>座ってよそこぐらい協力してよなんでそのその大事なのよ翔ちゃんが奥…<笑><笑>なんで一緒に入らなきゃいけないのよ<笑>え、だって座り…座ってよなんでそこタチション派を守んなきゃいけないのよちょっとこれズボン…脱ぐのに、ね…あう つ, つらつい、うつらいや、ちょっと音とかさ、うん、聞かれるかもしれないけどさちょっとピー入れて 音, 音 はい、すっきりしたはいすっきりしましたよーうんよかったんですね手洗いたいざ<笑>まるうん終了じゃんもうこんな時間になってしまったいやもう12時過ぎてたこのまま寝るの、うん、え、だって寝るまでが遠足でしょそうそうそうそうちょっと俺奥だからさ<笑>どう2人でうつ伏せで寝ろってことかこれは<笑>だっていつもの定位置こっちじゃん俺脱ごうかな<笑>うん俺も脱ぐ 脱がせて。向こう電気。<笑><笑>なんで消してきた。<笑>大変だぜ。ありがとう。はいはいはいはい。うわけで、まあ？何時間くらいやってた？学<笑>校も若干赤くなってる。る<笑><笑>うん。まあ三時間くらい？そうだね。あうん、そうか。 うん、じゃあもう閉める、うんうんはい、はい、というわけで今回の動画ここまでにしたいと思いまーすまあ帰ってきてから、うん、寝るまでの間2人、うん、でああ大丈夫ー、うん、手錠生活をしてみましたーはーいというわけで、はい、解放されるためにもう寝たいと思いまーす、はい、というわけで、うんえー、この動画が面白いなと思っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いしま す, いしますインスタ TwitterTikTok もお願いしま す, しますではま た, ーまた、うん あれだからね、朝起きたらベッドと翔太が繋がれてくるからマジかそんなうちなの<笑><笑>